そまずいおいらさんたちはコ金の奴らに囲まれちまってる数で勝りながらアイロにー夫人するとはそもそも臭くまあでもここで作ってやれば覚えもめでたいってことですなうん話は終わっ た, 泣かせたぞ、うん、行くぞレンレン、うん、おおおお。レるレるレるレるレン 語らずともバーバイ行けねさすがは加工と黄金の奴らを叩きにしちゃいにやろう、うん、とっとと終わらせちまおうぜ3 まっ俺らの敵じゃねえわな。 お前救援感謝するぞ思うよりかどうか知恵をもってしても叶わなかったかそなたらの働き見事我が陣に来るがいい褒美を取らそうぞ五感末期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 は腐敗しきっているこの乱を収めたとてもはや赤い印の人に話しかけると戦が始まりますなあトニートノは悔しくないのかね官軍のやつらコロッと態度を変えやがったこっちの会が分かった途端に言おうふん放っておけその程度 毛徳が気にするはずもないこの乱は我らにとってああ分かった<笑>行くぞ加工敵の大将超覚ってやつを倒せば勝ちだな官軍の奴らに手柄を渡せねえきた<笑>加工敵お前には見えて 私を 目, 指す先目指す先がどこにあろうとして関係ない俺はの道を切り開くだけだ冒とく覚悟しやがれひとひねりにしてやるぜおやすくてせいや覚えておけそんな容赦しねえぞ 過去を現状が討ち取った、うん Moin! がってしても 必よ 天儀に逆らう武者ももこの裁きの炎で くしいだ燃やし尽くすのだ燃えた 我を倒して何をなさんとする乱を治めるそれだけのことだ愚<笑>かな争点はすでに死す我亡き後も新たな乱が次々と起ころう俺に天下対局を考える必要はないただもう徳に従うのみ <笑><笑>つくづく哀れなハハハハその忠節に報いる冷酷な裏切りハをハれハ<笑> 木は倒したこれで乱も収まろうこれからも頼みにさせてもらうぞ一度傾いた艦という巨木はもはや倒れるのみなのか曹操の尽力により黄金の乱は収束に向かった。 彼はその功績を認められ天軍行位に任命される一方で官室の権威は奈落の底へと落ちたこの現状に曹操の幼なじみである名族袁紹が立ち上がる悪性の元凶である宦官十丈児を討つべし 彼は軍友を集め十寺を中殺したのであるだが朝廷にいた曹操は感じていた十条寺に代わる大乱の火種を衰えた巨木を一気に倒すほどの強大な暴風の存在をその脅威の名は清涼の唐卓。 人力戦闘の志のもと軍雄が集まり十条寺は滅しただがその中に唐拓のような不定の輩がおったとは今や唐拓が権力を欲しいままにし皆無をかみしめておる官室の権威のもと太平となる日は果たして来るのかなかなかの名演説。 とにかくタクは打たねばならぬ悠々のよしみだお前も協力しろよいなどうしたかコートクトウタクからの呼び出しだ 東卓殿一つ問いたいあなたが築く天下とはいかなるものか決まってやるわしのわしによる守地にくりんのようじゃなるほどいっそ潔いしかしそこに他者の居場所はないそんな不毛な世の手伝い は, は バカ な, やつよならば貴様も死刑じゃやはり兵を潜ませておったかここで撃たれるわけ 私がお助けします。あなたはここで死すべきお方ではありますまい。お主は何者だ。なぜお修練している。私は真紅代。盗跖の暴政を憎む者です。さあこちらへ。 逃げ回る熱意は貴様か呂布の強さは尋常ではありません相手にせずお逃げくだされ 田中やるな貴様の顔覚えておいてやろう敵将、打ち取ったりここには虎が飼われておりますそれを話せば敵は混乱しましょう闘争を倒した者には褒美をくれてやる えに逃せい<笑><笑><笑><よ><笑><笑> 壊して進むしかなさそうですぞ。 私は引き上げますランセはあなたのような英傑を求めているはず、うん、そうそう、えー、どうぞご無運をち、うんうんうん、ょいとあと片付けしときますわあっと を承知していたらトータクという人物をこの目で見たかったのにな。ええ、毎回こんな危なっかしいことされたら、身が持ちませんや。殿の親衛隊を早いとこならば、夫のような番犬でもつけるか。いやいやいやいやいや。うん の追手を振り切った曹操は都落葉を脱した遠征もまた北の奇州に落ち延びる他の諸侯も続々と都を離れ本拠に身を潜めた暴虐の嵐が吹き捨ぶ都に響くは当宅の彰声のみ天下はもはや野獣のなすがままなのか 否乱においてこそ輝く曹操はすでに次なる策を打っていた彼は神龍で兵を募り各地の諸侯に激文を飛ばすその動きは炎帝を中心とした反東卓連合として結実した。 フォローカ 託を撃つまずは治水管を抜くのだ、うん、死にたいヤツから前に出ようこのカユがいる限り治水管は抜かせぬえっ、ー、助けない誰かカユを撃てる者はおらんのか、うんドリブル<笑> ダメじゃねえ 僕の防が、都の人々を苦しめていてこっまとややる姉だ綾 我が役に勝とうなど腹減ったよ。 デリアの格好、うん、し, しやがれ 兵糧が届いておらぬようだが真実は手配することになっていたはずだ で立たねばなら時代を担う我が子らのためには善礼味方総大将先週とのこと善礼味方総大将怪しい地球救援を願うとのことよしよくぞ俺の動きに合わせた お前のような生涯ーがいること嬉しく思うぞこの最後のアザラはダメじゃねえ<笑>私は苦戦などしておらんぞ<笑>兵役から早くこの敵軍を壊滅させるか<笑>この最後のアザラはダメじゃねえ けどもこの海遊の道を塞ぐ者は撃つ、うんうんうんうん やあの日に本人に火つけやがった翡翠館を制圧した残すはこの肝臓。 負けではない。 るほどの戦ぶりを待てこれ以上すぐにはさせんぞ要今からは直ちに守備隊形をとえ本陣を守るのだ の頑張りに応えるとしよう3歳のあざらは立ててねえお見事は拙者が武功を立てねばなりますまいドギバネゼ素晴らしい揺ぶりドギモヌ・シュウエナ 消滅したそしそう、花光園らの攻勢を受け落葉を追われた当卓彼は新たな都長安で呂布の裏切りに遭い中殺された天下は一時平穏を取り戻すが支配者を失い再び揺れ動く。 世をまとめる英雄はいずこにありや東軍の大使となった曹操もいまだ軍友の一人にすぎなかったそんな中黄金の残党が各地で息を吹き返すついには清州から流れた黄金兵が遠州の志士を殺害するに至る トータクとの戦で名を上げた曹操は要請を受け演習に向かってめえらここは俺らの縄張りだ何してやがる虎狩りだふん<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 何を追っかけられてんだ。せめ、わっちで決してやる。あ、あいつらだ。いいか、必ず痛みつけろよ。て、けい、一般の運があるとはいえ、守りがいのねえやつ、奴らた <笑>面白いだめ、ね、だ敵は公金の残党名だたる賞はおりませんですが兵の数その盛況さは侮りがたいか虎狩りに出ていたら、虎以上の大物にあったわモード、お前の盛り役にどうだ 腕と心意気は保証するよかろうわしの親衛隊とするわしをいきなり親衛隊にい い, いいんですかいん。ンカコートンの水挙に間違いはあるまいめちゃくちゃな大将だ <笑>そういう時は器がでけえってんだよ。 僕は任せ。殿の重りは大変だぜ。あ、ま、頑張ってくれや。お前がかこうとん殿の見込んだ男。行くぞ、店員。わしを守ってみせる。へ、へい、大将。じゃねえ、殿。 わしが敵を引きつけるお主も来るがいい殿のことは任せたぜなっ親衛隊じよ。に 何が奴らを駆り立てているのか。 光れば見事な合力を陰死への豪傑悪来がイが蘇ったかのようだ悪来ですかい 暴れておりますおおお前の戦並大抵ではないなお前ら行くぞ敵を残らず叩いてやれ オイラも負<ペー>カカけここは引きねえ<ペー>たたけに MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <tries> お主が強いゆえつい無理をしたくなるじ冗談はよしてください貴様らはなぜ戦う亡き聴覚のためか間質打倒のためか生きてくためにここに来たんじゃ荒れ果てた大地じゃ暮らせねえお前にわしらの気持ちが分かるもんかやめるだよああああああああああ らが苦しいのはわかるだども人の歯だけを取ったら今度は取られた人が苦しむだけだぞおおめえ<笑>なるほど答えは単純であったわこの乱はあるべき場所にあるべきものがおらぬゆえか黄金の残党よ そして虎のごとき大男よわしとともに来い望みを叶えてやろう後世の人は言う義武の今日これより始まると